心配してたあーちょっと天気がねー感じでやっぱりジャリか さて、えー、続きまして、ですね、ここから足別から、えー、北へ行きまして深川ですね、えー、そちらへ向かっていきたいと思います。まあ、ここから30分ちょい40分ぐらい、えー、ということみたいですね、えー、深川によりまして、その辺ね、えー、ちょっとくるっとこの辺にも4つ、5つ、6つ、うん、結構な数のね、えー、道の駅が点在しているんですね。 今日でねその辺をもう一掃しようかと、うん、思っておりますえい田んぼもあるし丘もあるしだな あ, あちょっと寄ってみようかはいえい 吉の駅、ライスランド、深川南西に進みます続いて、本江町一丁目七を右方向です右方向です続いて、右方向です続いてはい到着右方向で す,、はい、到着右方向です続いて、目的地は左側です はい、道の駅ライスランド深川、うんえー、本日2個目ですね、えー、ゲットしてきましたさてじゃんじゃん行きましょう次は、えー、今の深川からちょっとね、えー、北の方に行ったところですね、えー、北上しましてジップ別という地域になりますね平野部だ な, な 豆、うん、今木と豆の、うん、主いなのかなでこの先の右側およそ六メートル先目的地は右側ですはい風の目的地は右側で す, 右側ですお疲れ様でしたお疲れ様でしたあここああえ 羽の鳴る町チップ別道の駅あこれが道の駅かでそっちが温泉ってことかうん道の駅はまあほぼほぼ産直施設だけど。 温泉はあって近くにキャンプ場もあってだな。うんおよそ200メートル先、はい、左方向です。羽の鳴る町チップ別。はい、本日三つ目、えー、ゲットしました。二、えー、個連続で、えー、限定のシルバーでしたね。うん、はい、えー、先ほどのチップ別で燃料もね満タンにしまして、えー、また旅を再スタートですね。 で、次に向かってるのは、えー、と少し、えー、先ほどのチップベッドよりも西側ですね、えー、西側の黒龍、ねえー。去年放送通だったかな？あの立ち寄ったサンフラワー黒龍ということですね。あの辺は何度かね、えー、走っているので黒龍と瓜生とね。えー ななんとなく道はねわかるんですけどもでまあ北竜からは今度南下していくような感じに進んでいく予定ですね、この辺はですね15分20分ぐらいの間隔で、えー、道の駅がね点在しておりますのでちょっとゼロしないじゃゼロはしない、うんはいはははい、はいいいつもルモイに行くときにあれです、ね、ここからこう曲がっていくところですね。 えー、北竜の街中かに、ねえー、来ましたけどもう少し、もう2キロぐらいでね、えー、あのサンフラワー北竜にたどり着く感じです。えー、いつもであれば、ね、この右手ですね、こっちらの山際の方にひまわり畑がどーんと見れる場所があったんですけどなんか見当たらないなぁ。 どうかだけ飲ってるかな白いのが多いような気がするですぐね道の脇にあのひまわり咲いてはいるんですけどまだ満開ではないな今年はじゃあ若干生フが進みが遅いですねラララララララ残念はい見えてきましたこの右手の建物ですね はい、サンフラワー北竜到着ですこの門構えがね<笑>目的地は左側です。お疲れ様でしたはい、ええー、道の駅、サンフラワー北竜でした えー、っとですねまあ、ここで今日、本日4つ目ピン、えー、ズゲットできたのとあと、ですね、えー、前回来たときにこちらにあったあの名物のひまわりポットですね、えー、そちらをね、えー、食べることができました、うん、ここがあれですね、えー、ひまわりの里、場所によっては結構満開になってるところもあるんだ な, な。 まあ、品種の違いだったり生殖、まあ、植えた時のタイミングの違いだったりで、えー、まばらなんだと思うんですけどね結構ここの道の駅うりゅうかうん。 何度かね、えー、立ち寄ってる右ですちょうど休憩のタイミングにちょうどいい感じのね場所だったんですよねここがここはバイク用のここにあるライダーよいしょはい はいえー、本日5つ目、ですね、えー、道の駅ウリュウ、えー、ゲットしてすぐ出てきました、今のウリュウでもまたね、えー、限定のシルバーということで、えー、現在5個中3個が限定色のシルバーになってますかね、で次に向かうところは、ですね川になります。 12号線、うんうん、日本一の直線道路の走ってる道ですね、うん、今ちょうどのの辺りその土地長に出たのかな砂川砂川スタートで深川までだったっけかな 道の駅滝川を到着です。目的地に到着しました。お疲れ様でした。はい、えー、本日六つ目六、えー、<笑>つ目<笑>ですね。はい、ゲットしました。えー、道の駅滝川で、えー、ここからですね少し、えー、離れまして、えー、もう少し南下します。 えー、宇多市内まあ今日一番初めに行った、あのー、足別の先にある町ですね、えー、宇多市内にある道の駅へ行ってみますこ、ね、れやっぱり温泉地が近いからか硫黄の香りが漂、ま、ってだなああこれかはい 出的地は右側です。伊達市内一ロールのいはい。到着です。<音声>よいしょ、ああ、はちゃあちゃあちゃあちゃ。よし、行きますか。ああ、あの、といば、温泉のようでしたね。 はっきり今、ガチャしてきたところが温泉なのかと思ったら、うん、別棟でしたね、宇多市内のね、えー、道の駅、チロルとい う, と, いうところでしたけども、えー、っと、ここで、えー、ピンズゲット、ゲット、ゲットなのかな、<笑><笑>いや100円入れて回したらね、えー、出てこなかったんでね、外れみたいな。<笑> あの管理してる人に ね, ねちょっとお話ししたら、えー、1個出してくれましたけどもおかげさまで、えー、今日7つ目ですね、えーまあ、出たというか出してもらったというか、うん、限定食のシルバーでしたで、えー、昼12時ね、えー、なってはいるんですけどご飯は スルーしないとちょっと今でも時間的に帰りがねやばいですね真っ暗だなおそらく7時前後になりそうですね今のところうんこれからねまだちょっと遠くまで行くので<笑>まだ折り返しじゃないというね場所的に、うんえー、で、次向かってるのは、えー、内江ですね左方向ですはい左曲がっていきます 2km 道なりですはい、えー、国道12号線に戻ってきましたはいで、えー、目的の道の駅ハウスヤルビー台へ<笑>までもう 2km ということでねウ、えーキ、えー、ング右方向ですほら続い回ってくださいほうほうああそういうことか あれだね、日本一直線道二十九点二中間点でした。目的地に到着しました。お疲れ様でした。ーラーメン屋もあるけど、ちょっと時間がないから食べれないな<音楽>、えー。ということで、えー、っと本日八つ目ですね。はい。でこちらあナイエ。内 で、えー、取れた8つ目のピンズも限定食ということで今日、なんぼだ8分の4ぐらい8分の4、まあ、半分ぐらい多分限定食になってますね、うん、で、えー、本当はそのままね、すぐ行こうかと思ったんですけどもう、えー、何やら醤油ソフトなるものがあったんで、えー、思わず食べてしまいました。うん あのソフト多分普通のソフトなのかなちょっと硬めな固めでちょっと粘りがあるようなねソフトクリームでしたけどもここに醤油を垂らしてなんか粉がねこまってるって下粉なのかなうんまあまあ普通に、えー、美味しく食べてきましたミルク感やっぱり薄くなりますねうん普通の 醤, 醤油が強いというかね えー、これからね、えー、もうすぐで、ねえー、昼1時にもなるんですけどもこれからもう少しねあの海のほ日本海の方を目指して進んでいく形になるんですね、まあ、目の前にうっすら見える山を越して、えー、日本海に出るという形なんですけども、えー、その前にここの川ね、えー、橋にあるんですけども。 はい、えーこ、でないのかここじゃないのかあ、だいぶね。内い映画だ。え、あ、ちっちゃお<笑>っと、でかいのかと思ってた。洋水路並みに、ちっちゃかったか。はい、えー、この先にですね、えー、もう一つ道の駅があるんですね。